菅谷正弘さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。菅谷さん、意気込みお願いします。はい、えー、それでは一生懸命踊らせていただきます。どうぞ皆さんご支援よろしくお願いします。すいません、マスク取ってもいいですか。<笑>はい、えー、それでは栃木原家でやってまいりました猛かぶきでございます。えー、少人数ですが一生懸命踊ります。そしてこの原宿をしっかりと盛り上げていきたいと思っております。 で、本日はですね、えー、それではですね、えー、どうぞ皆さんよろしくお願いしますありがとうございました。それでは準備お願いしますそれでは終わりますじゃあすみません、ちょっと栃木の PR の方させていただきます、えー、本日は私たチですね、栃木県の防火市からやってまいりました で栃木県はですね、真、え、岡、ー、というところは、いちごの産地、えー、全国、えー、消費量ですね、生産量ナンバーワンでございます、そして、えー、この仲間ですが、えー、本日のグラフ畑市でございますが、えー、熊本から、えー、わざわざ、えー、この本州、栃木、そして経由して、はい、原宿ですかね、はい、来ていただきました。そして 10年ぶりですかね10年以上ぶりに、えー、この真火歌舞伎で、えー、旗を振っていただきますそしてこのつながりはよさこいを通してまだ10年以上続いているございますこ心こはつながっております是非とも皆さんその辺のつながりの方も楽しみながらですね、是非よさこいを見ていただければなと思いますどうぞ皆さんよろしくお願いしますそして真岡市にお越しお待ちしております是非ともいちごを食べてくださいよろしくお願いします あのいちごだけじゃないんで、あのもっといろいろなものありますんで、豪華市にぜひ遊びに来てください。SL もしますんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは参ります。豪華歌舞伎、金城天下、ホ へいぞ y o u r turning, y o u r turning, y o u r turning 笑顔咲いて花となりますよ」 ありがとうございました。